一人旅なのあたしきままにハンドル切るの」「交差点では隣の車がミラーコスだと」「ど鳴なっているからあたしもついつい大声になる」「バカにしないでよそっちのせいよちょっと待って」